外しにー車内にワンチャン追ってくさ散歩で人の家の庭に噴したまま放置していきそうモップみたいな犬をモップみたいに掃除してくれそうって理由で選んでそうしかもご丁寧に敷物を敷いてますからねブレーキディスクなくねまあ何がないかっていうと何から何までないんですけどね助手席の犬が斜め後ろの四角を超えて教えてくれる装置派よ 直線なのに車線が横シフトしているところこれを常に警戒するのは基本ですよねガラ空の深夜帯にハイスピードで通るときフに車線をカットしたりしなかったり前の人どうしたんでしょうかメルカリで安いグッズの出品通知が来たから運転中にスマホ開いて落札してるんでしょうかいやちょっと違うぞ350円だったから300円にしてくれないか値下げ交渉してやがるいや数百円ごときでこんなことするかよ逆にその狂気的な貧乏臭さがリアルさを増している そして何より、この雨の日中で、ヘッドライトをつけているという意識が理解できない。オートライトが装着されてる年式でもないのに。基本的に日が沈んでも無糖化か、軽い雨でもリアフォグつけるかの二択なのにな。あ、残念でしたね。私が歩行者だったら、わざと体当たりしたのに。時給800円くらいで介護士するくらいなら、カス野郎に当たりあやって賠償金取れるか試すだろうぜ。次の信号待ちで追いついたら車内から引きずり落として、歩行者に渡してくるって言って財布の現金全部抜き取って、 そのお金を自分でネコババすれば万事解決。何も解決してねえだろ。自分のものにするとかグラセフのランダムイベントかよ。犯罪者に犯罪でやり返すことを批判する人、悪人がつけ上がる世の中を自分が作っていることに対して、どう考えているのだ、というかまぶしくて事故る。 ヤンキーのボロゲン付きの LED 微灯のように眩しい。アルファードの爆光フォグほど遭遇率は高くないがな。爆光フォグを霧の中で使っても、正直役に立たないと思うんですけど、非視認性の向上効果があるんじゃないか放送作も必ずしかよ。うわぁ、やっちまいましたな。BMW のフレームの堅牢さを信じよう。 トランク周りと足周りだけ交換すればいいなら、150万円ちょいで済む可能性がある。リアガラスまで割れてたし、フレーム修正が必要なレベルに見えたんですけど。待って、BMW のフレーム強くない見た感じ、横から突っ込まれてもノーダメージだったんだけど。ハイガスと同時に、側面衝突への規制も厳しくなってるらしいな。低レベル運転への規制強化の方がよっぽど先だと思うんですけど。ただまあ、今みたいに警察の取り締まりがクソ雑魚な方が、好き勝手走れて楽しいっていうのはあるよね。おいおい。 あの SUV フラフラしてどうした見たところ、右カーブであることを見落とし、中央分離帯にぶつかりかけ慌わせて急ブレーキと急ハンドル、そのレベルの横陣に SUV の腰高くソザコボディャフラフラになった。私はそう見ます。やっぱり理解できねえよ、SUV ブーム。 普通に一般車に混じって走ってて、こんなに速いのって思う区間は全国各地にありますからね。市街地走行しかしないユーザーが、安定性に欠ける車で、あのレベルのペースで危険なく走れるとは思えない。その点は後期高齢者ってすごいよな。自分の都合だけで30キロちょいしか出さねえんだもん。とことん社会をせき止めようという精神が逆にすごいと思いますよ。私は時間帯によっては、割り込まれたら容赦なく抜き返してる。 おい、イーロンマスク、これは問題だぞ。ロケット打ち上げて遊んでる間に、ユーザーが四国の高齢者レベルの運転をし始めた。ロケット打ち上げてる暇があったら、適当なところの地下掘って、シェルター作ればいいのに。火星移住とか考えるくらいなら、砂漠や地下を家にする方がよっぽどマシだと思うんですけど、そんな発想をぼやいてる暇があったら、人口密集地の地下に格安地下アパートを建てるベンチャー企業を起こして、投資家から何十億円も集めてみせろ。そこら辺を行動するかしないかの差が、積もり積もって資産と稼ぎ、 の違いになってるんだぞちょっと待って、あの人何やってんの渋滞中に、隣のレーンが空いてる時のインカーで割り込んでそう。渋滞中のレーンチェンジ、一回50円くらい徴収しろ。むしろ今の日本政府なら、ナンバープレートに記録装置つけて、5キロにつき1円徴収しそう。そんな装置外すに決まってる。大丈夫、ナンバー跳ね上げ爆音すり抜けバイクも排除できないくらい、今の警察は無能だから平気平気。法の裁きが機能しない世の中、どうせなら自由に生きようぜ。